宿題やらなきゃねえ、プロデューサーさん、こっち来てお話ししようよ。お仕事どんなことするの楽しいお仕事だといいな。はーい、やってみます。ねえ、プロデューサーさん、私可愛くできてましたプロデューサーさんの言う